会場にお集まりの皆さんこんにちは少し肌寒くなってまいりましたが宮城の熱い鼓動を感じていただけたら嬉しいです精一杯演舞いたしますご声援よろしくお願いします <笑><笑><笑>大迫力の演武、素晴らしかったです。<笑>そしてまた旗の扱いもとっても。いやいや大丈夫。